日常演武の食た日記にようこそさて本日の演目はこちらそれでは演武開演31アイスクリームのピカチュウアイスケーキを食べたいと思います前から気になってたんですけど今回あることがきっかけでついに食べたいと思って少々お値段はするが買ってみましたそのあることとは何なのかそれはまずはこちらをご覧ください いかがでしたでしょうかそうおっとっ と, っとちょちょちょチョコレートが落ちる落ちるちょっと悲しいですけど最初のだけでピカチュウの耳とネームプレートはそのままにしておきますねでは、まあ、話の続きからなでんで何がきっかけなのかというつらなくてきっかけはそうポケットモンスタースカーレットバイオリンズで ついにポケモン図鑑を完成させることができたんですね今回以前寿さんのレイドに参加した時に一緒に戦った方とちょっとこれがあれば揃うんだけどなというようなやるのに寿さんのライブチャットでやってたら「あ私持ってますよ交換しましょうか」っていうというお声がけをいただいたのでありがたくやっていただきました本当に感謝していますまあここに至るまでにもいろんな方らちょっと掲示板で交換してもらったりとかにあって ようやく完成ですよね完成したしかも実は自分、ポケモン図鑑をコンプリートできたのって、このスカーレットが初めてなんですね。でもう赤緑がね、やってたんです。やってはいたんですけど、なんかもう交換アイテムとかに恵まれなくて、結局そのまま終わるため、飛んだしたみたいな。それがずっと続いてて、今回ようやくです。なので本当に嬉しいです。それを記念してピカチュウケーキいただきますね。でも 冷たいものだけどさらに胃が冷えて動けなくなりそうなのでこちらのななみ茶というものを用意してます<笑>これを入れて体を温めながら食べていきますねそれではちょっと残念なことになっちゃってますけどこの耳チョコレートからいただきます うーんピカチュウの見た目はとっても可愛くてそれで痛いて甘酸っぱくておサーティーマンの看板がパチパチ弾けてきたこれはすごいなお量もたっぷりでやっぱり美味しいうこういうのがあると本当に やってきてよかったなーって思う、うん、甘酸っぱくてパチパチそ時にはまろやかに甘いやっぱりなーどれもサーティーワンの看板とポケモンの顔やっぱり力を合わせるとすごいことになりますねーっていうのはちょっと大げさかなーうん はい、い美味しいです見てください、これちょっとクリームが汚いですけど食べ進めていって全部食べた後に下からモンスターボールが出てきました。うん、美味しいで、ピカチュウケーキの味ですけど外側の黄色い部分はバナナではなかったですね、バなナんナて、何なんだろうな、うん、そこが不思議なんですけど、中にまずブルーベリーアイスが甘酸っぱく広がってきました。 で、先に、中に進めていくと、31の看板、商品、ポッピングシャワーがいっぱい入っていて、ところこでパチパチと弾きますね。ピカチュウも電気タイプですし、パチパチ弾けるのはちょうどいいかもしれません。あと、ポケモンの顔といっても過言ではないですからね。最強レイドで唯一、スカーレットで出てきた中から選ばれてますし、ちなみにその、先ほど言った交換してくださった方とあったのも、普通やり取りをしたの、子ども記さんライブのピカチュウレイドです。 月光はねレイドでも一緒に戦った方なんですけどねで今年の秋でしたっけ DLC の追加まあありますけどそれまでも多分最強レイドはやる開催されると思うのでこれからもやっていきたいと思いますよポケモンだけどピカチュウだけだとやっぱりお祝いには寂しいかななのでポケモンパレット4 他のポケモンたたたちにも来ていただきましたここにもピカチュウいますね。あと EV、最強レイド、最初に選ばれたリザード最強、最初に選ばれたことはきっと人気あるんでしょうね。で、ゲンガーですね。あと、周囲のこの食べられない部分ですけども、いろんな、なんだろうな、スカーレット、ヘルト、かなり20年のブランクがあるので、わからないポケモンもいますが、あミュウもいる。 でやピカチュウ EV は前にいてお、アニメではおなじみだったニャースですだったとか固形なのはまあチェックされてるあなたならお察しかもしれません、ね、でうわーある意味最強レンドで一番苦戦させられたエースバーンもいますうーんとこれは楽しみだなこちらもちょっとああ まあ、食べられない部分をつけたまま食べることはではアイスは楽しめませんのでちょっともったいないですけどさい最後にポケモンたちとを眺めてで最後っていうのはうおかしいだろうそこまでそうですけどでこちらのポケモンパレット4も食べていきたいと思いますチョコレートいっぱいだなうんあなただったらどれ誰から食べますか私は リザードンからいただきます人生初のポケモン図鑑完成に来てくれてみんなありがとうみんなあなたのお姉さんかもしれないポケモンやスマブラでおなじみの面メ々ンメン癒し心を癒してくれる君みんな本当 スカーレット復帰するかしないか迷ったけど、今ならはっきり言えるよ。復帰してよかったまあ、まだ終わってるわけじゃないんだけどね。DLC も追加されるし。だけど、今だけは、可愛く心地よい癒しのひとときに浸らせて。甘くて美味しくて、そして何よりもさっぱりと、っていうのは違うか時にほろ苦くて。 大人の味も楽しめるアイスたちも堪能させてもらったよさあこの後詳細について説明していくねじゃあいくよごちそうさまでした見てくださいよこれ今度は食べた下からいろんなポケモンたちが出てきましたすでに出てきてるのもいますけどここで新たに出てきたものとしてピッチュウヤちょっと汚くてすみませんねケーキの残りがピチュウヤコダック ガブリアスあなたのお姉さんかもサーナイトギャラドスもいるしスマブラでもおなじみルカリオもいますねあとプリン同じくプリンもでボッチャマがいてタブンネでしたっけこれ彼は彼女はでなんかなんかスカーレットの対戦でよく使われてるという怪竜まあ自分はまあ まだ線対戦には参加しようかはどうか考えてるんですよね。というのも、自分結構なんか負けると、なんか変な闘争誌のスイッチが入ってしまって、あー負け、クソ、カツマでやるぞみたいな感じですっごいダラダラダラダラやっちゃうっていうことが、遊戯王マスターデュエリアスプラトゥーンでや、しょっちゅうあるので、ね、しかも大部分が動画で使われないっていうね、もう、どれだからなさすぎ。 いうううののあるのでどうしようかなその2つだけでも結構な時間を使ってるのでこれ以上時間を差す余裕があってそういう話は今完全に話はどうやったなアイスケーキの感想はどこいったいいきますねさっきのピカチュウケーキは割と1つのアイスをいっぱい楽しむような形になっていたんですけどこちらは な, なんかストロベリーの甘酸っぱさや まあ、さっきと同じポッピングシャワーの弾け具合といった甘めの部分だけでなくチョコレートやコーヒーといったちょっと苦めの部分もあって全体ねいろんな味を楽しむためのケーキですねまあバ、まあ、ラエティー系のケーキはアイスに限らずそういうところ あ, るありますけどなのでいっぱい食べたい時は1つの味を楽しみたいといっいた 特定の味をいっぱい楽しめるだけはピカチュウケーキいろんな味を楽しみたいあるいは分け合いたい時はこちらのパレット4がおすすめですおそらくそういう意図で作られているのでしょうしでパレット4は下にスポンジがあって少ないかなと思っんですけど意外と食感が口の中にふわっと広がってきておいしかったですケーキだアイスだけだとワンパターンになりがちなのでアクセントとして入っててもいいですね というわけで今回食べたピカチュウケーキとポケモンバレット4はどちらも5点とさせていただきますアイスが選べないのはちょっと難点かなだからキャラやこの味は好きなんだけどこの味が苦手とかそういう場合に少し躊躇してしまうような部分があるかなと思ったので5点にしましたご視聴ありがとうございましたコメントしていただけるとそしてよろしければ他の動画も見ていただけるとゲーム実況の方も応援していただけると嬉しいです